まずいぞレ夢ム。ああ、そうねやがもうなくなりそう。全然効いてる気がしないぜ。足が速くて難しいわ。ぐはハ ー, ー, ー。んここはどこかしら 病室ってどこかしらね。確か変な怪物にやられたような。そういえばマリサがいないわね。面倒だけど探しに行くか。随分と広いわね。生物だそれはほんのりか騒がしいわね。ここから聞こえるわ。 何かあったのかしらやっと起きたかレ夢ムうん、とても面倒なことになったいや突然すぎてわけがわからないわよそうだな、この地質学者の方から話を聞くといいどうも地質学を学んでいるモブと申しますあ、レ夢ムと申しますいきなりですが何かあったんですかああ、実は環境が何らかの理由で変化してきている 生体の変化そう生態とは自然で生活している生物の状態まあ今回の問題では生き物の生活のことだその変化により問題が起きているモンスター面は新種が大量発生し外来種がいなくなってしまったどこかで似たような話があったようないや問題は過去と比べひどいものとなっているえ問題点はいくつかあるが大きい問題だけに絞ると 新種のモンスターが強すぎること新種の種類が短い期間で太陽に誕生したこと植物が太陽に枯れたことだまたこんな状況になると人間同士の争いが多発するのも問題だなそういえば君たちの持ち物を少し見てしまったがサバイバーのようだねあ、はい外の探索を代わりに行ってきてはくれないかいいですよ 私たち探索に行こうと思っていたところなので。ありがとう。近くしか探索に行けるものがいなかったので助かるよ。そうだ。この拠点を君たちも使ってくれて構わない。それはありがとうございます。じゃあ、チェストに探索用アイテムを入れておくから。何もかもありがとうございます。では、この辺りで。頼んだよ。そういえば、隣にも人がいるのかしら、どうも。さて、マリサのところに戻りますか。 あ、レイム。さ、マリサ待たせて悪いけど探索任されたわよ。おう、まあ助けてもらったしな。そういえば外がやばいことになってるみたいやな。え、やばいって何が話してただろう。ごめんめ面倒くさそうだったから合図器しか売ってなかったわ何も何ないい。外の様子が普通のマイクラと違うらしい。 マイクラだもん大丈夫でしょう。フラグにならないといいな。それよりも何よこのスケルトンは、確かに気味が悪いな。出口はこれかしら。そうみたいだな。なんで水で上がるタイプなのかしら。これじゃ登るのが遅いじゃない。おい、よく見ろレイム。少し端ご長くないか確かになんでこんなに長くする必要があるのかしら。 うわ、また気味の悪いスケルトンだ。おい、この剣どうやって拾うんだわからないわよ。でも殴れば取れたりなんて。いやまさかー。って取れるじゃねえか。錆びた鉄の剣いや石の剣だろう。いや完全に石の剣じゃん。よく見たら石ころのようなブロックがあるな。さっきからその石ころの謎の段差が邪魔なのよねー。 なんだこの剣耐久値ゴミだな。風化ってそういうことね。合わせたら耐久値治らないかな。大して変わらないな。風化の研究局のゴミだね。他に何もないな。うわ。これ、ネズミだよな。ネズミみたいね。レイムはネズミ兵器なのか。どこにでもいるようなやつだしね。うわあ ここは砂漠バイオームなのね。てか霊夢何？なにうぷし東方アルカディアレコードの動画あげるとか言ってたな。そういえば言ってたね。ちょっとあげるの遅いと思わないかそうね。問い詰めようってことそうだぜ。東方アルカディアレコードの件なんですが、録画しながらやるとアプリが落ちるのでできませんでした。どうにかしてやろうね。 やる予定ではあるのでしばしお待ちを。まあ茶番は置いておいて、なんか建物が見えてきたな。村じゃない村か、幸先がいいな。あれ ?HP バーらしき、ものが、あとは挙動がおかしいような。確かアドオンを入れてるからじゃないか難易度が上がりそうなアドオンと、便利なアドオンを入れたトープ氏から聞いたが。あ。 挙動は確かにバグってるな。なるほどね。先ほどからの建物もアドンか。アップ主がこんな建築できるわけないだろ。アイテムしょぼいなー。レイムと戻りすぎだ。う、うっさいわ。またアイテムが。と思ったらなにこれ、ナイルズ 見た目から釘のことじゃないか釘大工でもできるのかしらまあ持っていても損はないんじゃないか何これマチェットまた武器のようだぜ。耐久値が信用できないものしかないからいいんじゃないかそうね。壊れたら使おうかしらそういえば村人の取引を見てかないのか忘れてたわ。取引は変わってないのね。そろそろ帰ろうかしら そうだなまた夜の怪物にやられるかもしれん最後に家の中を見てからさて確認はもう飽きたから帰るわ空が暗くなりそうかわかりにくいな何かあるわ 色がおかしいぜ食べないほうがいいぜまたネズミを飼ってるなさてあの建物は何かしらアスレチックを要求してきてるなこんくらい楽勝じゃないジャンプするだけよ またこの骸骨があるわ君が悪いから壊しておきましょうあえなんで落ちたのよどうやら壊れるブロックの上だったからみたいだなまあいいわ、チェストがあるしチェストオレ 落ち着け、レイム早く拠点に帰らんと。仕方ないわね。この建物は爆発してじゃなくて何かしら。黒曜石で囲んでる部分があるな。いいな入り口は、と。あったあった。何これ入れないじゃない。ぶっ壊しちゃおう。脳筋だな。気がなかった。ちなみにピコリアドーン入ってるぜ。マジああ、シフトしながら掘ればできたはずだぜ。 何も起きないじゃない。あれバグってるのかもしれん。次回には直させとくぜ。前、まあ、いいは普通に掘るし。作業台ができたわ。おう、仲怪しいから気をつけろよ。壊すんじゃないんかい。あれは、ダイヤモンドああ、鉄がないから、取れない。危ないから糸を壊して。 危ない今のなんだよ。完全に殺しに来てたわね。よりによってダメージや。このダイヤも怪しく見えてきたわ。あ, あ壁から矢を突きだぜ 回収しますかもうダメージ2とか完全に殺しに来てるやん。2階はどうなってるのかしら。スポナーがあるぜ。まあこのくらいならどうにかなるだろ。やめておけよレイム。さっきのような罠があるかもしれないぜ。そんときはそんときよ。とりあえず明かりを回収して。危ないからこいつも回収してと。 よし、じゃあ行きますか。大丈夫かなー。これは起きにくいわね。これも壊すか。攻撃されるぞ。全員弓持ちだから壁を使わないと食らうぞ。よし。いやあ今の絶対奴だったよね。とりあえず気づく前に倒せてよかった。なんで奴がマイクラにいるのよ。 サソリも追加されてるからじゃないか体力なくなってきたわ。冷静にやれば問題ないだろう。ふう、倒した。チェスト早く取って帰ろうぜ。何これレッドマジッ ク, クスクオーブ魔法関係なのは確かだが。アイテム欄がいっぱいよ。 どうしよう。とりあえず回収できるものは回収しようかな。そうだな。てかそろそろ帰らないと夜になるかもしれんから早く行こうぜ。オッケーよ。そうだ怖いから分配装置取っとこ。うわ。なんだこれは。 ひどすぎるでしょこれは、本当に気が抜けない罠しかないな。急ぐわよ。本当にこの建物は何なんだぜ。そうね、肝がヒヤヒヤさせられる。拠点近くまで戻ったわよ。アイテムいっぱいだから急いで戻ろうぜ。戻ってきたわ。おい待て何かあそこにいないか確かに何かいたような、いるなんだあれは。近づいてみる ワンアップキノコなんでこんなところにとりあえず入りましょう。お、そうだな。って危ない。危ないな。はしご遅いから飛び込んじゃった。それよりアイテムしまってくるわ。先行ってて。おう、わかったぜ。カット。よしと行きますか。 ボブさんおっデイムさんじゃないか調査報告かねなるほどね洞窟は近くにあったよな鉄これしか出ないんだけど